演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はじゃあチャンネル登録よろしくお願いしますダノンビオ加藤じゃなくてダノンビオプレー無糖ヨーグルト食べたいと思いますうんダノンビオって前に食べたことあったっけないや初めて食べてたことますけどまあとにかく結構重量感ありますね、まあ、4つも持ってるからかもしれませんがじゃあまずは人の中の こちらの方に代表して中を見せてもらいましょう。まあ変わらないと思いますよね。中はこんな感じですね。それでは早速。片取っちゃわないとなるですね。はい、ではいただきまーす。 味の方の相性はちょっとうんーな感じもしますね、まあ、無糖っていうからこんなものなのかもしれませんがで、乳酸菌との相性は、うん、口当たりはまろやかで口の中に入れた瞬間にスーッと溶けていくそれともちょっと残っている感じもあってヨーグルトの味食感を楽しもうとできましたね味は砂糖不使用と書いてあるので本当に甘さ控えめで なんか食後にザとして食べるよりも料理に合わせた方がいいような気もしましたね、まあ、この辺りは人それぞれお好みの部分もあると思います当料理にも使えそうなヨーグルトなのでぜひ皆さんも食べてみてください<笑>ただ食後に食べるものとして考えると甘さが控えめすぎたかなという部分もありますので、まあ、体にはいいんでしょうけどこちらのベースとさせていただきます「それで寒中水い炎」「少女をするのやこの地獄」